背負の効果を高める小顔マッサージです2分間でできるので皆さんぜひ毎日取り入れてみてくださいまずは大胸筋のマッサージからです痛すぎない程度にゆっくりとマッサージしていきましょう 次は、大胸の前の部分を伸ばすように息の吸い込みに合わせてしっかりとストレッチしていきましょう。 次は、僧帽筋のストレッチです。首から肩の部分がしっかりと伸びているのを意識しながらストレッチしていきましょう。 次は、脊柱起立筋のストレッチです。顎が鎖骨に近づくようにしっかりと首筋の後ろを伸ばしていきましょう。 いかがでしたか首周りの筋肉をストレッチしていくことで、たるみを防ぐことができます。皆さんぜひ毎日継続してみてください。